今日も元気いっぱいに踊ります一緒に泡踊りを楽しむ中も 続きまして先ほどスタートいたしました新小岩ブラックレンをご紹介いたします昨年新小岩から立ち上げましたブラックレンです葛飾区2番目のレンです阿波踊りを通じて楽しみと活性化を目指して頑張っています勝負祭りより先に今年は新小岩で春の大王の